時 の, 目の修正を始めましょうか時の裂け目の影響でコントントが不安定になってきているのあまり長い間放置するわけにはいかないわ言ってくれるわねヒューはいないわねもう中に入っているのかしらしここにいますなんちゃって今。 さて、今度はどの歴史に行くことになるのか。ちょっと楽しみね。なんて、お気楽すぎかしら。まあでも、あなたならきっとなんとかなるわよ。それじゃ、張り切って、いってらっしゃい。Let's go! バイケンライ!。うん。 โอ้ตอนนี้กำลังมันเลยมีน้ำยาแค่นั้นเหรอจับบูจำจะฉันได้เงี้ยเหรอคิดเหรอกพลังที่แท้จริงของแกถึงฉันจะไม่ได้เห็นเนี่ยนะ พลังของแกฉันฉันได้สบัดพลังของแกไม่ได้อะนะเหมือนฉันสบัดแกแรงอืมต่อผู้เล่นหนึ่งคน อันว壁 eremiah Brett เรา ords บ้างที่องตามแรวกเราเราอนิ It0 13BG 귓 developer, master system จุดล tinham ทุกอย่าง ün ทุก ian literature พวกลูกต้องเผย OF HAN ไม่่าว่า Went d Bern でも、全員がいなくなったわけじゃない。ほら、地上を見てごらん。パパまじゃ、パパパパパパも殺されてしう。を守らないと。ああ、ね。 ตามเปลี่ยนไปทางดีพันฝีแม่ความน Rules ขอที่ดู SCe didую rec même โตว RAW พันธิ וה algodine is the dream อย่าง Bear ของคลับ Și พูดจ reci NSicado จะกลับ시간이ังแต่ นี่เป็นเรื่องสนุกนะวารสารไม่เกี่วยวเราเขารเขียนนั่นใหม่ได้โอเคช่วยก็ช่วยทำตามหน้าที่ลงมือทำอะไรของนายอ่ะ trabalhar bile รีช ENTS ค่ะเป็นหนัง shallow เน ós เรียดว่า키ทมเข ία บู้ทึกฆ่ายิง página เดิดิ acompañuli. หม fraction คุ้นคุณต้องช่วยกันต่อเสียงกันมีชอะไรหรั่ง national ไม่ communicate with you. somewhere with your friend. น่าง als and Lucy is at the world... ไม่ใช่ o. น่าจะได้รรที่ได้มาตัวเสริสตให้ ител ้านนะอิ dir transitioned. uses your friend. People are by child. คุณ tr MOD ううよお前見覚えがあるぞ確か俺に食べられたんじゃなかったかそっちのお前はなんだ俺みたいなやつだなもう誰も残っていないと思っていたのに意外な味方が現れたな助っ人の必要なんてないと思うが協力してくれるっていうなら止めはしないぜ 相変わらず自信満々じゃのうええどうせならどさくさに紛れてあのベジットっちてのは見つちゃう<音声>あんなぎ倒すままお前にしてくるときはきっと大きな歪みが生まれると思うんだよねかわいいダーブラを倒すことに集中せっかそもそもベジットはお前さんたちにどうにかなるような相手じゃないわい やってみたてわからないと思うんだけどなまあいっか今はダーブラとブーに集中集中ここんなにつ<笑><笑><笑><笑>こおつおこつけこ 大ューナーのにない。んクね。い 何、mm. しゅう、ね、カタツムレイラー 地球はドラゴンボールで復活させるかただどう説明したもいいで私 何すか 孫悟空と戦うこともなくなりそうだよねブーが転生することもなさそうだし孫悟空の楽しみが減っちゃったかもねま、興味は尽きないけどこの歪みのエネルギーも吸収させてもらおうかなんだお前、何をじゃあまた遊ぼうね次も楽しみにしてるよ ダープンカンヌラダーンカンヌラ大変なことが分かったの ま、で来てくれるうんこれはダーブラがクッキーにされてブーに食べられた歴史よこの歴史がひそかに改変されていたのよしかし特に異常は見られないようですが こちらが歴史改変。おそらくトア。あの時ですか。ダーブラはと。そしてでは。ダーブラで間違いないでしょうね。あ, あやつはトアのありであり暗黒魔界の王。これまでの歴史改変の。き…今のあ。なるほど。レギン。ンギレギンやれ。こ, ううこともわからないものだけど。ダーブラは危険な相手よ。 次の時の避け目でも出てくるかもしれないわ気をつけてね เจ้า hi!! yeah!! มาต่อกันเลยไม่สิสิ่ง designs もう最後なのか気のせいか次に俺たちはここれで最後ってことみたいだしたくさんエネルギーが稼げるように頑張ろうねフィューのことだけどあの子には色々聞きたいことがあるわできれば捕まえるか動きを止められないか試してみて え僕のことを捕まえるつもりなのそんな悪者みたいな扱いは困るな君は僕を捕まえるなんてそんなひどいことはしないよねあもちろん時の裂け目の解決が最優先よピューのことはその後でいいわ<笑>なんとか逃げるタイミングは作れそうだし。 まずは一安心ってところかな。それじゃ、いってらっしゃい。入ってかな。 โอ้แต่ละตอนสอุดยอดเลยพี่น้องเราต้องถ่วงเวลาก่อนที่องคุณกับเบจิต้าจะมาทีเรนเนี่ยเหรอ คุณที่แข็งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่สิบเอ็ดมาทำอะไรที่นี่สวยแล้วสิพวกเราจะเป็นดาว บ, บุราน่าจะทำมาส่งมั้ยเนี่ย ทงังเดี๋ยวผมหาตัวช่วยให้นะครับนั่นเอาเป็นคนนี้เป็นไงบ้างหล่ะครับผมเนี่ยคนคนนี้จำได้ไหมคุณมันทงังโตวขึ้นมากเลยนะฉันจะช่วยการเวลานี่เองฉันจะช่วยเวลาในโลกใบนี้ ถูกเชิดค่ะนี่ข อ, องคุณต้องคุณเป็นเป็นอ ffe ไม่รู้สึกฐาน suddenly ท้าส่วนได้ไม่ส busy <coughs> rump 歴史改変を選ぶのね。それならそれでいいわ。三人まとめてぶっ飛ばしちゃいなさい。あなたたちは。俺の味方をしてくれるようですね。ありがとうございます。あ、こんなハッ。力を貸してください。ラマソウレディア。 เป็นแค่โมดูดแท้ๆจะสู้อะไรกับฉันได้ 素敵なデータを提供してくれるのを期待していどらね人間ごとくは何が知らんだかともわれわれ神の名をとで、何た知のようなこそうそう僕のことは気にしなくてもいいからね君たちの好きなように暴れちゃってよお<笑>っと、おけ俺たちはなすべきことをするだけだ Yeah! <laughs> やりましたね。ザマスは俺の体内に封印した。力を強化してもらったおかげで、この封印が破られる心配もなさそうだ。そうですか。よかった。 マイサ ー, ー, ー は, はそれがサッキー・ヒュイン・ディクチャットですよ。えどうしたのこれがキノヤロウだな。れがキノベック。これがキ 歪みのエネルギーもすごいことになるんじゃないこのエネルギーでどんなことができるか考えるだけでワクワクしちゃうなあなたそのエネルギーを何に使うつもりなのいい加減に話しなさい目的もわからんままお前さんにずっと付き合うわけにもいかんぞ 目的なんてどうでもいいじゃないそれじゃまたあとでね。 ยังไม่จบอ่ะ ท, ทันจุนกว่าจะจบอ่ะอะ่ะไม่ได้ขึ้นขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นหรือเกือรีกขึ้นนี้อ่ะอืมไปเต้ยดูกันดีกว่า パイドウカンうイドウカンああこれはあの人の仕業だねまったく乱暴なことするね ช่วยตกทุกวิชาเราอย่างนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องมนโนนิเทศเก่งด้านมนโนข้าเก่งด้านมนโน สั함 apan โอ้นาศัติเข้าได้ ieth.. ที่นาศัติคกร sw residence Cosmos ในลัวน้ทนแถวน imdi เก一点ตร uce งด้วยดินี้เยี่ยว Shell ตามฉันมาจะช่วยได้ว่าแถวฟูกับฟิวนี่ฟูหรือว่าฟิว น, นี่มันต่างยังไง るよいこの火球は私が死なない限り消えることはないせいぜい苦しむがいいトワの仇である お前だけは私の手で殺してやりたかった<笑>決着を急がねばならんぞ時の海洋神ごとお前が消え去る前に私を倒さねばならんのだからなしかしここまで一人で来るとはてっきり。 誰か連れてくるものかと思ったがわざわざ助っ人を用意しておいてやったというのにな<笑>時のカヨシになきやとの時を滑る神は この魔人、ドミグラというわけだ。Oh. せっかくだ。特別に二人で相手してやろう。貴様が歴史から消滅するまでのわずかな時間。力の限りもがいて、そして絶望を知ろ ハワーゲットパワーアノダーデガススパワーゲットパワーティーガラテラテラテラテラテラテーテラテラテラテララテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテラテ 仕掛けてきたおじさんんが悪いんだからねまあ、そういうことなんだ僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないのそれよりはエネルギーで実験したり君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ実際僕としてはエネルギーが手に入りさにすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど でもあんまり希望のない歴史って悲しくない君たちだってたくさん見てきたんでしょそんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよどうせならみんなハッピーな方がいいじゃないもし歴史回決で宇宙全体が大変なことになるならそうならないように集めたエネルギーを使うとかさ 何なりと方法がありそうな気がするんだよねそうだなあ君もし興味があるなら言ってよちょっと研究してみるからさ。 Idea, idea. 君が歴史改編に何度も協力してくれたおかげでエネルギーもいっぱい止まったよありがとう本当に面白かったし助かったよ君と僕はもう友達だよねさてと僕は帰ってこのエネルギーの面白い使い方を考えてみるよ大丈夫友達の君に迷惑をかけるようなことはしないつもりだからさ バカ者そやつを逃がすなやっと石から元に戻れたわいお い, おいそんな危なっかしいやつ放っておくまでにはいかんぞなんとしてもそこで倒さねばんならん今そっちに助っ人を向かわせたぞおめえが冬か。 何を言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うパターかかな。いやいな。そいつの味方すんかならどっちが正しい言うか言うか言うかさっか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うかない。かか まあまあ黙って見ててくれよほら、いっぺんこいつとも戦ってみたかったんだこれでもう誰も俺たちを邪魔できねえな君が僕を守ってくれるなら安心だね思いっきりやっちゃってよレレレレレレレ、はあ、もう勝手にして マティオ、失敗、ファラン、グー、クライ、シェイクラン、リューカイ、クイマイ、パワー、ゲトパワー。 まあ、いいじゃねえか。そこまで悪いやつには見えなかったしさ何かあったらまた戦えばいいだろうその時は俺もまた手伝うかさお前さんはただ強いやつと戦いたいだけじゃろうがまったくフィルのやつはどこまで逃げたんじゃ おじいちゃんもういいわあの子は悪人っていうより子供よただ自分の研究に夢中なだけなのよ悪人とは言えんかもしれんが全人とも思えんぞ一応ダーブラにとどめをさして私を助けてくれたのはあの子よ 今回は見逃してあげるってことは、ね、まだフューチャーが、そうのか、時の解放オであるお前さんが、そこまで、ユナトメンなもし、フューが何か、悪さをしたらこの子にお仕置きしてもらうわ。いいわね<笑>ダーブラを倒して歴史改変を企む連中との戦いもこれでようやく一段落ね。 今までお疲れ様長い戦いに付き合ってくれて本当にありがとう困ったちゃんが一人逃げちゃったけどそれもきっとなんとかなるって信じてるわだってこちいおしん様だってみんながいるものフフフフフ ดีใครหนาล่ะนั่อเย้ Left NoHat มี้� Burchard ม psyche trollаете? ม, อ, มองหวัดการดีจะ vig supplied just? voulais uwagedag da pas transcrasteo chociaż lj pendul смhem wanna be Hindu! เล่ามาก Zuhaot?! มีควุณที่ทป๊อ้องโลก Mj you would be 아름 د substantyl. จะหยุดพลอดแหลว좋은ว스มันก็น่าว่าอ่าคุณที่ไม่ได้สาร quietly ไวล� retuts of site did you? ฉันจะ買 mot actually kill the grain of hemp butter? จากปอบวัสสาตรดว่าา ello จะร Links tunnet. llen inad มล是 HAVE BE เมวา <ım> ื่อ <vic> กีสองโกษาก Commons อีกหนีบ <upright> ้า aroui meio คิดหนีเอินไปล้อย descob รีบล eps ิต ńantes หน้าตอนนี้ได้ ambition ละถูกสออผ่านไปไหน 気づかないまま、まだ時の巣のどこかに隠ているのよ。<笑>やれやれ、しょうがないですね。じで、みんなで呼んで回ってみるか。おい、時時。時時。オッケー。 จะดูค่าจะดูวัดค่า bitrate เ, เท่าไหร่นี่ดูจากตัวนี้แล้วมันในนั้นไงนี่ปรับสุดเลยเนี่ยดูว่าจะใช้เวลาอัพโหลดกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเจ็ดสองร้อยมิกรดูที่จะจะสามารถนั้นอัพโหลดสามร้อยสองร้อยมิกร トゥントゥントゥン ลองคนเดี๋ยวเลยนะคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวโดนเลยลองคนเดี๋ยวดูไหวแม่สบายสบายจิบจิบ 仕方ねえなここは俺に任せなしっかりしろ後で怪我を見てやるからなあんなに修行したってのにチキピッコロお前ほどの奴ツが倒れると何てつもりだ ま・参ったね強いじゃないか。 何 ほうまい 私はすぐに2時間でやるのね。 ถ้าติ้งตายได้ไงวะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเอ้ยตอนนี้ถ อ, ใหน อ, นอยนิดก่อนค่อยเจอกันต่อไปบายบาย